え、ライブするとね、痩せたんじゃないかって言われるんだけども、まあ、実際ね、ダイエットしてて、十何キロ減ったんですね。まあ、それはそれとして、えー、皆さん覚えてますかねえー、実は解放同盟と、全国部落調査の出版をめぐって、裁判してます。で、報道されてる通り、去年9月にですね、東京地裁の判決が出て、全国部落調査出版禁止ですと。とただ、全面的な出版禁止じゃなくて、三重県だとか、あとは静岡県、そのあたりは、 対象にならないよと、つまり出してもいいよっていう話になったんです。で、そうすると当然解放同盟も服だし、まあ我々もね、あくまで全部出したいからっていうことで、まあ、双方控訴ということになったわけです。で、日本は三審制なんですよね。地裁公裁、最高裁とあります。で、控訴ってね、どうやってやるかっていうと、えー、今回の場合ね、裁判の判決を出した裁判所、東京地裁に対して、えー、控訴状を出すわけです。 で、そうするとですね、通常なら、えー、すぐにね、構想上とか、あと裁判の記録、意識が、交際に送られて、で、東京交際のね、どの部署が担当しますっていうのは、双方に通知が来て、じゃあいついつまでに、控訴理由書っていうのを出してくださいっていう話になるんです。ところがね、もう年が明けて1月になるのに、その書類が来てないんですよ、通知が。で、東京地裁に聞いてみると、まだ交際にね、書類をあげてないっていうんですね。 で、なんでこんなね、もたもたしてるんだっていうことなんですよ。で、それでもね、一応、50日以内に構想理由書を出さないといけないという、まあそういう決まりがあるんで、まあこれは絶対、その期限守らないといけないわけじゃないんだけども、まあ1月14日にはちゃんと出しときましたよ、構想理由書をね。で、これについてね、えー、解説をしようかと思ったんだけども、だけどね、まだ解放同盟側の構想理由書なんかも、まあ来てないんですよ。 でなんでこんなことになってるか、東京地裁に聞いてみたんですね。そしたらですね、えー、裁判のね、記録の閲覧制理をめぐってまだ手続きが終わってないから、それが終わってから、えー、交際に送るっていうんですよね。でね、まあ、このあたりがちょっとね、法律の話になるんですね。えー、ちょっとね、私もアウトサイダーなんですけども、それなりにちゃんと調べてきました。 えー、まあこんなね多分ねアトム法律事務所なんかでもしてくれないですねちょっと難しい法律の話ですが法律のに興味ない人にはちょっと難しくなるかもしれないんですけどもえー、っとですね一応日本ではね裁判は公開という原則はありますだからその一環としてね民事訴訟の記録っていうのはね原則誰でも見れるんですただプライバシーに関することなんかはですね閲覧制限というのをかけられるんですねで今回ね解放同盟側 閲覧制限の申しし立てをしててを、まあ、代表的なところでは全国部落調査っていうのね、それ自体を裁判所に出してるんだけども、全国部落調査は、えー、見せないでくださいっていうことで、閲覧制限がかかってるんですね。ところがですね、えー、民事訴訟法92条だったかな一応の、ね、閲覧制限 っていうのはね、解除してくださいっていう申し立てができるんですよ。で、これはもう裁判に関係ない人、誰でもできるんです。一応裁判の公開っていうのは、それはもう国民全体の問題ですから、誰でもできるんですよ。で、裁判が始まって、で、そんなに経ってない頃かなえー、やってる人がいるっていうのは僕聞いてたんですよ。えー、その、全国部落調査について、その、 これはプライバシーとは言えないから裁判記録として見せてほしいっていうようなそういうね、申し立てがされてるっていうのはね、あの、裁判の記録に挟まってました。で、どうもね、その判断に時間がかかってる。で、東京地裁によればね、どうもね、そういう申し立てをしたのが一人だけじゃないらしいんですよ。どうも複数に申し立ててるっていうんですね。いや、どんだけね、全国部落調査見たいんだって思いますよ、本当に。 見たい人多いんですね。未だになんか見せてほしいなんて電話かかってきますからね。で、それで、まあでも裁判所が言うにはですね、まあなんで時間がかかるのかっていうのは、その裁判の記録自体が膨大なんですよ。すごいですよ。なんかあの病院とかでね、なんか食事を乗せて運ぶカートあるじゃないですか。あんな感じのカートにね、もう、もうパンパンに山盛りにしたような状態で出てきますからね、裁判所で記録見せてほしいって言ったら。だからそれだけの、 記録ある中で、まあ、全国部落調査だけじゃなくて、多分あの、裁判の当事者の名前とか、そういうのもあるので、そういうのを全部チェックして、こう、ね、黒塗りというか、まあ、マスキングするような処理をするのに、多分相当時間かかってるんじゃないかな、っていうふうに思います。でもね、多分それだけじゃないと思いますね、理由は。というのもですね、まあ、全国部落調査についてはですね、 えー、横浜地裁が仮処分かけてるわけですよ。出版するなと。これはもう一部じゃなくて全部についてね。で、仮処分っていうのは裁判が確定するまで有効なんです。確定っていうのはまあ、多分今回の場合も最高裁で判決が出るまで、判決というか最高裁が判断するまで、あの、確定しないと思うんですね。だから、控訴するからって言って、あの、その仮処分が無効になることはないわけです。ただ、 仮処分の対象っていうのはあくまでね、この私に対するものなんで、それ以外の人だとか、あるいは裁判所自体に対しては、この仮処分の効果っていうのはないわけです。だからね、裁判所が持ってる記録を、じゃあこれ、ね、裁判公開なんだから全国部落調査なんかを見せますよっていうことになったら、これはもうあの、横浜地裁の仮処分なんか関係ない話なんですよ。ただ、理屈からするとね、 えー、今回、東京地裁が全国部落調査について、その中の一部については、えー、プライバシーを理由としたあ発禁処分はできないという判断をしているので、その理屈からすると、裁判記録も一部に関しては見せるっていうことになると思うんですね。そうすると、これは事実上、横浜地裁の仮処分が無効化するっていうことになってしまうわけです。でね、 えー、一応私も調べたんだけども、この裁判のね、この訴訟の指揮権については、訴訟の指揮ね、訴訟をどうするか。で、裁判の記録についてどう扱うかっていうことは、まあ裁判所に権限があるんだけども、まあ、地裁が判断したっていうことは、それは交裁でも維持されるんです。 だからね、下手するとね、えー、じゃあ全国部落調査ね、えー、出版禁止にならなかった部分を見たいんだったら、東京高裁に行って記録を見ようっていうことになりかねないわけです。で、そうすると事実上仮処分が一部無 意, 無意味化してしまうので、多分ね、解放同盟をこれ反発して、東京地裁にあれこれ言ってると思いますよ。それで長引いてるんじゃないかっていうのが、ちょっと僕の想像です。 で、じゃあ今後どうなるかっていうことなんだけども、いやでも理屈からするとね、えー、成田裁判官でしたっけ全国部落調査一部に関しては出版禁止の対象じゃないって言ってるんだから、じゃあその判断を一貫して続けるんなら、じゃあ裁判記録についても一部は閲覧制限解除しないとおかしいですねっていう話になるわけです。でももしここでね、いや裁判記録は別です。全部閲覧制限しますっていう話になったら、 僕は当然、交際でそのことは問題視すると思うんですよ。いや、それはおかしいんじゃないですか。あ、交際の場合ね、ま、交際では当然ね、地裁の判決がおかしいっていうことを主張するわけです、双方が。そうすると、地裁がね、判決では、いや、そのプライバシーを理由に、あの、出版禁止できるのは、その全体ではないと、一部なんだっていう判決。 そう出したのにその後にですね訴訟記録に関してはいや全部プライバシーを理由に見せませんっていうことにするんだったらいやおかしいじゃないですかと同じ裁判所が判決を出した後にそれと矛盾する判断をするっていうのはおかしいんじゃないですかそれはつまり判決を真面目に書かなかったっていうことでしょと真剣に判決書かなかったっていうことでしょとそんな朝礼誤解するような判決を書いたんでしょっていうことに当然なると思うんですね、うん、だから まあ、どっちにしてもですね、あのー、裁判所にとってはですね、いろいろおかしなことになるんじゃないかなと。おかしなことっていうか、まあ、本来だったら、やっぱり、その、一貫してね、えー、一部については、当然、出版禁止の対象にならないんだから、裁判所に見せますっていうことになるのが、まあ、僕は、まっとうな判断だと思います。さあ、どうなるでしょうかね。まあ、とにかくね、えー、ちょっと、中、あの、推移を見ていこうかと思います。で、 まあ、一度ね、この構想の手続き、あの、裁判所の内部での手続きも終わって、えー、解放同盟側の書類もなんかも来たらですね、えじゃあ、交際で、じゃあ、どういうふうな主張がされるのかっていうのも、まあ、改めて解説しようかと思います。ということでね、今日はちょっと難しいんですけど、裁判の手続きについてのお話でした。